おはようございますえ今日は埼玉県内にあるステッカーの製作現場へ向かっておりますゆこバイク TV チャンネルロゴのステッカーがえありがたいことに好評をいただいておりましてもう売り切れで生産中止とさせていただいたんですが再販のリクエストを多くいただいたので えー、今回ちょっとまたバージョンを変えてオリジナルステッカーを制作することになりましたそれでステッカーが出来上がったよっていう連絡をもらったので、えー、今日受け取りにバイクを走らせております こんにちはこんにちはシール屋さんのマグロさんですマグロですどうもよろしくお願いしますお願いしますおーこちらでございます黄色と黒 かわ い, いありますステッカーの素材はとか耐久性とかはどんな感じなんですかこれは塩化ビニール製で 雨, 雨大丈夫で太陽にも一応耐候性のあるもので一応5年大丈夫っていう具体もでも10年ぐらい貼ってても、うん、隣に新しいの貼らなければわからないぐらいしか色合わせは。 ないと思います。これは切り文字。切り文字は黒とゴールドと白あります。じゃあ早速モータースのステッカーをバイクに当てみましょうか。何色がいいか当ててみ当ててみよう。ね こちらではいゴールドゴールド好きなんだよなーゴールドって言って、ね、<笑>このヤマハのロゴが黒だから、うんうん、しっくりくる貼るためのヘラとかもあるんだけど みんなが持ってるもんじゃないからや、うん、り方説明するのに指でやろうか、うん、はーい えー、と一回位置合わせてあったと思ったらちょっと軽くくっつけちゃういいんじゃない良いのではないでしょうかねねそれから真ん中から端に向かってこのように。 で、バイク用の洗剤とか車用の洗剤とかって中にワックスっぽいのが入ってくるのがあるから、うん、そうするとうん OK ーーなオーケーなんじゃないですかーでき た, ーできたー え、かっこよくないですか。いいね、これデザイナーさんがいいんだね。はい、デザイナーさん、はしプロさんっていう方です。はしプロさん。はしプロデザインさん。まあ、とはいえいい、ね。ただやっぱり丈夫じゃないから。うん。ちっちゃい T。T モータースの T そー。テこういう気にせず拭いたりするので。剥がれてたりするから。うん。気をつけて。わかりました。 なんかかっこいいいいバイク、いろいろありますけど私の青春の青春の残りがモトクロ ス, モトクロス土走るこれはモータードとかスーパーモトなんだろう土とアスファルト両方を一緒に一回で走ってしまおう、うん、これが非常に面白くてかっこいいな乗ってみるはいこれかなまずは。 これもナンバーついてない、レース用だから。これなか、これないからレース用だね。どうぞ。お邪魔します。ちっちゃい。どうやって、どうやって動くんですか、これ。アクセルに、にけるか。怖い怖い怖い怖い。両方ブレーキ。左手が、後ろ。そう。あ、リア。そう。フロント。そう。<笑><笑>怖い。<笑><笑><笑> すごい体が硬直する絶対に倒れない 倒そうするんだったら、倒れるなかったら助けるから。<笑><笑>あ、もう怖いもん<笑>も、はい。ガタンってなっても大丈夫だから。ガタンってなっても倒れない。倒れない、大丈夫。そのままあ、<笑>全然しないですか。か<笑>全然しない。大丈夫。はい。完成を。はい。はは初めて、もしかして、奥さん。はい。 初めてだでもそうなんかねそのバイクの基本が詰まってるって聞いたことがあってもうただ土の上走り回るだけで、うん、道路で運転するのがすごい上手くなるこん間違いないこう い, こ, うこういうことですよねあそう、うんあのー、立って 乗, 乗ります日本、そうそうそうかっこいいじゃん元気んじゃんな <笑>あの、降りれないんですけど<笑>、うん。へえー、こういうふうになってるんだ。面白い。 いけためくってはいでそ貼、はいはい、る。そう こう、あ。ここが剥がれないように気を使って、紙だけ剥がす。ピリッと。あ、あ。あ、これで。そっから。貼り始め、うん。こういう感じ。いこれ、あれより難しいかも。取るより。取るより。う、これ。今ずれた。ずれたね、ずれたね。そん な,、ね、<笑>そんな感じ。 ということで完成しました、完成しました完成しましたこれ切り文字体験、ゆっこさんはい実は器用さっき一生懸命作ったこのゆっこモーターその心、えー、このこの切り文字ステッカーを乗車様10名の方にプレゼントしますプレゼントです応募方法は ツイッターに応募専用ツイートこの後しますのでそちらをご覧くださいチェックしてねはいこれを買ってくれた人そうですね先着三十名様三十名様 に, にジャン丸プレゼントはい。このアヒルステッカーを買ってくれた方につけますつけます、はい、購入方法はこちらこち ら, こちらにアクセスをしてください お願いします、はい。よろしくお願いします。本日はご来店ありがとうございました。こちらこそ、いろいろとありがとうございました。勉強になりました。勉強になりました。ステッカーがね、こういうふうに作られてるんだっていうね。そうですね。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またねー。またねー。バイバーイ。バイバーイ。<笑> いいかなお<笑>お。お疲れ様でした。ここかな。ここちょうどいいかも。行っちゃえ。で。さりげなくね。さりげなく。